ガンダムです、ガンダム。ガンダムやりますよ。<笑><笑><笑>あの、ファーストガンダムの。の<笑>、うん、アムロ対ランバラル戦、ご存知ですか。ああ、はい、は, いはいはい。そうで す, うです、うん。アムロ対ランバラル戦を再現してみようかなと。はい、ああ、なるほど。全くイメージ湧いておりません。<笑>はい、このシーンっていうのが二人とも。剣 の武器を持って戦っててて戦でその戦い方がすごいなんか時代劇を見てるような感じがあったので、うん、今回はそのまあお二人の考察を聞きながら何で今こういう手を出したんだとかいうのを聞きながら再現してみようかなとうん、うん、うとなとああるほど思ります実際のそのアムロ対ダンバラル戦をちょっと映像を見てはいはい、はい。 どんな感じにしようかととりあえずまず映像も見て、ね、<笑>見てみね、ま、見てみないことには始まらないプライムリバーショか<笑>入るなここからだよねいやここら辺ほんとなんか縦っぽい動きしてんなちょっとこれ理解に苦しめるよここ<笑><笑>ちょっと無理じゃないかなこれ縦置いてって言うこの辺だって人たちずつ入っちゃってるじゃん ここもろ<笑>入ってんじゃん<笑>これどうすんのっ<笑> 腕,、ね、腕なくなってでしかな<笑>えーまあ、改めて見てみたら、うん、これ無茶ですね<笑>無茶ですか。<笑>腕飛んでたか<笑><笑>まず配役どうしますどっちがランバラルでどっちがアムロで三崎さん多いからグフでいや黄色は何なの<笑><笑><笑> <笑><笑><笑>のここ<笑>はまあうははこはははあははの正眼って感じますけど、うんま、これをちょっと斜めに構えてる印象でしたねたこれ斜めに構えるときってどういうなんか意図とかあったりするんですかねそういう戦う場とか演出の中で、うん、普段皆さんのそのサムライズの盾見てるときは、うん、でもあんまりその斜めの正眼ってあんまり見ない あるとしたら例えばサ ト, え、うん、サトルさんがこう構えてるときにこうやったら若干サトルさん側の刀がある方向に刀がなくなるから、うん、隙を誘いやすくなるっていうのがあるかもしれな い,、はいはいうん、グフ初手なんでしたっけ初手はこのままガンダムが向かってきたところこう打つそ う, そう。普通の正眼で構えるより斜めの方が構えたのをちょっとこう崩してる感じ 出しやすすいんですかねそのカウンターっぽくなんじゃないかな動き的にガンダムは、うん、とりあえず構えてましたけどだ盾を持って盾持ってこうやって進んでいくああザキさん的に敵が盾持ってそうやって来た時って、はい、ザキさんはどうしたいですかねこうこう来た時 避けるっていう選択肢がもしないのであればこのままぶった切るしかない、うん、ないってことはないかもしれないけど、うん、もしさらに避ければガンダムの胴体部分に届いてるかもしれない、うん、って考えたらじゃあ縦持って向かってくるってやったらもう突くか胴切りのどっちかになるのかなって、うん、例えばここで V 様が来たところでまっすぐ打ったらカーンってなって終わるんですよ あで斜めにやったらカーンってなかカーンってなったバーンってやったからなるほどあの構えから思いっきり横でバーンってやったらまあ確かに横の力防ぐのは難しいのかなあ確かに結構その縦演出的に見てもランバラルの手はまあ理にかなってる、ね、一手だったもね 飛んで…ん真っ向えー、ッ<笑>最後のやつって首じゃなくて胴切りなんじゃないですかだってコックピットはあーそかコアファイターにあるから。<笑> メインカメラ<笑>メインカメラがやられただけだって確かに頭切ったところで意味ないのかガンダムがだからあのガンダム最後 の, あの切り上げ結構耐性低かったのはグフがどう狙ってたってああなるほど ね, ううねたたこうなって<笑>あでもなんか耐性すごいっぽいっすよ<笑> あ, あなただったのか<笑><笑><笑>そうか僕たちを助けたのはのホワイトベースの場所を探るだって早くお前そうだね<笑><笑> 盾自体はハイハイという感じですよガンダムとグフの戦いは、なんか、そ盾をに、すごい近いものがあるっていう動画が僕も見たんですけど。うんうん、あの、グフの構えは、その、なんだっけ、薩摩火源流っていう。構えに、なんか、似てるというか、まあそ、そうらしい、ねえーえ。それ実在する流派なんですかあ、そうです、なんか、幕末新選組とも結構戦ったって言われる流派の。 もんらしく、まあ、よく言われるのは一つ目の初たちで全部しとめろみたいなつまりですよそれで同義に打つってことはとてつもないスピードでバーンってやるわけい<笑>それを V さんよけないといけないっていうヤいヤバい<笑>ですねよ き, き, <笑>きですよ なんんででアムロその構え取ったんでしょう分からん<笑><笑>向かって来られたら刀身隠したくはなるけどね、うん、隠しちゃったら相手からリーチ分かんなくなるからアムロその切られたあと最後の一手の前にその刀身隠すとかってやっぱ心得があったんですかね武将にそれか天才か、えー 操作がじゃあ格段にうまかっただけで別に武道の心得があ、うん、ったわけではないと思うけどなあの段階はで隼人はなんか柔道とかやってる な,、うんうんうん、なんかアブロあるんすかねあったのな<笑>やっぱ軍隊みたいな感じであるんじゃないですかそのマーシャルアートをちゃんと学ぶ時代塚さんの毎回の拳を見てる時代塚さんち<笑>ここで見えないところで打ってくるんだ<笑>みたいなそんな<笑> ブライトさんに殴られて飛び出したのに<笑>ブライトさんの拳の動きを覚えていたみたいあ<笑>ブライトさんだってやっぱね士官<笑>学校とかでやっぱ多少格闘技はやってたでしょうん、勘ち<笑>あとはセイラさんが貝さん芝居で伸びてニ<笑>トリゲーカ<笑><笑>ーで合わせればいいみたい<笑>セイラさん芝居くと構わないでしょ貝<笑><笑><笑>何で芝居てんのか貝<笑><笑><笑> テラザが初めて書いたし、ときに、結構無理が落し<笑>アムロは、最後グフの腕切ってましたけど、うん、V 先輩だったら、うん、同じ状況だったらどういきま す, すこっちかな、うん、ね、狙えるしそうだな、うん、なんで腕切ったんだろう、ね、え、なんか話したかったってブシあなただったのか<笑><笑> あれは演出じゃん演出か演出なんじゃないかだって狙えるもん<笑>むしろこもうちょっとこっち側に来てない気がるだけや結構入り込んでたああいうような手かこっちに、うん、そのままこうやってるみたい、うん、だからこ う, こうなったら斜めに切そのままバババババンこうなのかなあ横に避けたのかなカット的には何かあぶのか 前に来てたアムロスがガンダムを手前に来たっぽいよ、ね、うなんあのか、な？もう一回見てみましょうあそこのにランパラルサ見えてるの直接ビームサーベル当てる<笑>非道な真似は見えでしょコックピットに覗いてるラルサをピュー<笑><笑>そっかアムロ的にはちょっとまだ心が追っ、うん、つかなかった感じそこにビームサーベルを突込むっていうのが<笑>ジャブルを経験して宇宙行った後のアムロマジで広くなんった<笑>ピューンつパンパン !3 つ 3 <笑>つ敵殺しながら数数えるの本当ひどい<笑>ああ本当だちょっと、うん、左にええー、どう入り込んでんのこれ<笑>てうかこう入り込んだら腕だけじゃすまらくな い, <笑><笑>どうあ引いたわああラブさんがちょっと逃げたんだ 聞いたからこれですんだゃ結構殺すぎじゃないですかタブラもかざしてやる気だ<笑>なるほどどうします一回じゃあ演出を考えなが ら, ら、ね、やっていきますかそうしましょう<笑>えこれはルフの盾ですかいやガンダムが持ってるやつ兼用の盾カブラ回しまして用意スタートカッパ<笑>いや ほら、なんかぽいぽいぽい<笑>ちょっとぽいちょっとぽ い, <笑>ちょっとぽい<笑>あっ皆さん肩の回し肩の方こうかあそうですうどうなってんだこれちょっと斜めですよ縦はもうちょっと前に突き出しつつ顔も前に突き出してヤバ<笑>いよこれ やったうらー<笑><笑> の王うわいややるなお疲れさまでしたー。<笑> 何かの無駄な達成き<笑>今日、縦はしてないけど、うん、なんかそうですね、ロボットアニメの戦闘シーンを真面目に考察するっていう意味じゃ、結構、新しい、ね、見解はあったと思いますよす、ね、なんか、議論という意味では、すごい、うんうん、あれがありましたね、縦、まあのシーンではね、こんな意味のないことをやって、意味のない達成感を感じるっていう、<笑><笑>まあこれはこれでまた楽しかったですね。すねたまにはこういういいいいね、考えて議論するかもいいんじゃないですか<笑>ああ んでこのランバラルがこういう盾をしたのかと か, かアムロが何でこの動きをしたんだっていうのが、うん、その盾やってる人なりの見解っていうのをなかなか聞いてて、うん、面白かった、ね、本当に今回のメインはたこの議論であって盾はおまけですみたいな、うん、<笑><笑>じゃあ今日欠席の悟さんとミオさんがなんていうか<笑>あの人にこういう面白い回に限っていない、ね、いない<笑><笑><笑>そういうわけでまあ今回はちょっとガンダムの が、まあ、立てよう、うん、まあ、再現してみる、ディスカッションしつつ、という会でございました。ねえー、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。